大国をわざわざ怒らせる必要があったのでしょうかどうも、政治いろいろの学部です。約4ヶ月後の大統領選に向け、国内外へのアピールに躍起になっている各候補。当チャンネルでも、それぞれの候補の動向をこまめに追いかけているのですが、今回は、 イ・ジェミョン氏がとんでもない勘違い発言をしてしまったようです。2021年11月13日付、朝鮮日報からの引用です。韓国与党共に民主党から大統領選挙にすばしているイ・ジェミョン候補は12日、この日初めて会ったアメリカ議会上議員に、韓国が日本に併合された理由は、 カツラ・タフト協定でアメリカが承認したためと発言した。アメリカの正式な外交施設と面会した席で、韓日平行におけるアメリカの責任を指摘したのだ。解放後の韓半島に侵入したアメリカ軍は占領軍だったとの発言に続き、今回再び大政と自主の構図を通じてアメリカに角を立て、 支持層の集結に乗り出したようだ。い、e、い候補はこの日、Facebook に、韓日関係改善を約束した、保守系野党国民の力のユン・ソン・ギョル候補を念頭に、過去を問うなという日本が笑っていると批判した。い、e、い候補の相次ぐ発言に、陳淳言、ンン元東洋大教授は、歴史認識そのものが、 1980年代の解放戦後史レベルそのままだとの見方を示した。い、e、い候補はこの日、ヨイドの共に民主党本部で、アメリカ連邦議会上院のジョン・オソフ議員と面会し、韓国はアメリカの支援と協力により戦争に勝って体制を維持し、経済先進国として認められる成果を得たとしながらも、巨大な成果の裏側には、 小さな影があるものだと述べた。イ、e、ー候補はさらに、韓国が日本に併合された理由は、アメリカがカツラ・タフト協定でこれを承認したからだ。最終的に最後は日本ではなく戦争の被害を受けた韓半島が分割され、これが戦争の原因になったという点は否定できない客観的な事実だと主張した。とのことで、いかがでしょうか 日韓の戦後統治というセンシティブな問題でこのような勘違い発言をされると日本人としても決して見過ごせませんよね。イ・ジェミョン氏の発言がどれだけデタラメなのかは両国の戦後史をご存知の方にとってはすぐにわかるのではないでしょうか。イ氏は一連の発言の中でカツラ・タフト協定を引用し韓国がアメリカのせいで植民地になった という主張の根拠にしています。カツラ・タフト協定とは、1905年に採択された協定で、日露戦争後、朝鮮半島の日本による統治をアメリカ側に認めさせるためのルールのようなものです。カツラとは、当時の内閣総理大臣兼外務大臣だったカツラ・タロウ。タフトとは、アメリカ側の 匿名大使だったウィリアム・タフトのこと。日露戦争後にロシアとの間で結ばれたポーツマス条約、イギリスとの間で結んだ日英同盟と合わせ、この三つの協約によって日本の朝鮮半島統治が正式に認められたのです。とまあ歴史のおさらいはこのくらいにしておくとして、イ・ジェミオ氏としては、 あの協定にアメリカはお墨付きを与えたんでしょだったら、韓国の統治を支持したのと同じじゃないか、と言いたいのでしょう。ここでも明らかにおかしな点があります。カラ・タフト協定は、あくまでも日本側から提案した協約であり、同時期に締結されたホーツマス条約とのバランスを取るという目的もあって、アメリカとの間で結ばれたという経緯があります。 当時、アメリカはフィリピンの統治に一生懸命になっており、はっきり言って朝鮮半島には興味がありませんでした。それでも日本としては、米ロの関係もあり、領土問題が後々になって深刻化するのもややこしいからということで、協定締結を申し入れ、アメリカもそれに応じたというのが本当の流れなのです。ウィリアム・タフトとしては、協定、 ああ、いいよ、という感じだったのではないでしょうか。つまり、朝鮮半島の統治は、日本が日本の国益に基づいて進めたことであり、アメリカ側はそれを追認しただけなのです。当時のアメリカは、東南アジア諸国の植民地化を熱心に推し進めていましたから、朝鮮半島については、日本に任せておいた方が都合がいいと判断したのでしょう。 説明が長くなりましたが、まとめると、アメリカに戦後の朝鮮半島統治の責任を追求したところで、全くの丘の違いなのです。しかも、協定締結から120年以上経ってからそんなことを言われても、はぁ、あ、ですよね。それに、韓国は、カツラ・タフト協定を密約と呼び、日本の朝鮮半島統治についても、 ネガティブな感情しか抱いていないようですが、これも歴史の歪曲というものです。戦前の大韓帝国は非常に治安が悪く、経済的にも貧しかったため、国内ですら存亡の危機が叫ばれていました。そんな大韓帝国を日本は軍事介入という形でゼロから再建し、教育や工業など国の仕組みを一つ一つ作り、 国として立て直していきました。その過程で日本から莫大な経済支援が投じられたことは言うまでもありません。もちろん戦争が背景にありますから、日本の統治が当時の韓国国民に 100% 還元されたか、喜ばれたかというと必ずしもそうではないでしょう。いいしも当時の日本軍を占領軍と呼んでいるように、韓国国内では未だに 一路戦争後の日本統治を悪とする声が根強く残っており、現在まで大きく慰安婦訴訟、徴用工問題の源流ともなっています。さて、E 氏は自身の支持率が下がっていることを念頭に、どうすれば支持率が上昇するか、どうすれば自身に向けられている疑惑を回避することができるかということで頭がいっぱいなのでしょう。なので、 今回のように、120年も前の話を持ち出して、自分たちの都合のいい歴史を作り上げて、日本やアメリカを非難したのではないかと思われます。いずれにせよ、アメリカや日本に喧嘩を売れば売るほど、墓穴を掘っているだけだということに、イ・ジェミオ氏は気づくべきですよね。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。